かまどくん、君には悪いことをした。京次郎のために泣いてくれてありがとう。この4ヶ月、千次郎とも手紙のやり取りをしてくれていたそうだね。あの子も随分元気になった。初対面があのようなことになってしまい、恥ずかしく思う。自分の無能に打ちのめされていた時、畳みかけるように最愛の妻が病死した。それから酒に汚れ。 うずくまり続けた。私はとんでもない。